優勝したらデートしよう逃げるが勝ちってね絶対諦めない輝く勇気を持ちさえすればきっといつか輝け背中任せとけ一緒にチーム組まないかたまにはいいとこ見せなきゃって思ってたところさ援護してくれじゃあ俺から離れる集まろうぜ